こんにちはブローです。今日はですね、今年こそ英語を勉強したいなと思った時にやるべき○○っていう話をしていこうと思います。前回ですね、それと同じような動画を出したんですけども、めちゃくちゃ好評で、その中で紹介した英会話スクール以外のもう一つ僕がお勧めする英会話スクールを紹介していこうと思います。 皆さん英語の勉強今年こそはって思うことありますよね。で実際やってみたところ正直なかなか勉強できないなって思う人もいらっしゃると思います。僕もすっごい英語の勉強苦戦してひたすら英会話に特化した勉強をしたんですよ。で英会話に特化した勉強をするために英会話をどのようにすれば身につけられるのか。 どうすれば英語を勉強できるのかっていうのを必死に調べた結果英会話スクールっていうのにたどり着いてママンンツーマン英会話をお勧めしててるっていう感じ で, すでいろいろとね例えば単語帳を勉強したり文法をやったり英語の長文を勉強したりっていうふうにあるんですけども英会話っていくと会話に必要ではないスキルですよね。 まあ、もう 100% ないっていうわけじゃないんですけども本当に英語を話すことに特化するんであれば話す勉強をしないといけないのに読むこと書くことっていうふうに別のことを勉強してるのが今の英語の教育ですよねそれをせずに話すことの勉強に特化したことを教えてくれるのが英会話スクールコーチングだとかっていうスクールになりますで僕がおすすめしたプログリッドとあるんですけどももう一つおすすめなのがイングリッシュカンパニーっていう英会話 こ何がおすすめかっていうともう僕の中でもいろいろとあるんですけどもも う, もう結構全国各地の英会話スクール通ってきた中でも僕はこの2つしかほぼほぼおすすめできないかなと思ってるくらいの学校になります。スクールですねで何がすごいかっていうとやっぱりその英会話に特化して自分のデメリット自分の弱点を 適切ににピンンポイントでえてくれるのがこの英会話スクールになりますで特にイングリッシュカンパニー何がいいかっていうともう科学的根拠のある方法で英語を教えてくれるんですよこれがすごくいいです、えー、僕の、えー、実際に無料カウンセリングっていうのに通ったレビューがブログに載せてあるんでよかったらそれに飛んでいただければなと思うんですけれども英会話スクールを実際に受けて何が良かったかっていうとあの無料カウンセリングが受けれるところなんですよ で無料カウンセリングはめちゃくちゃおすすめです。めちゃくちゃおすすめ。で、その無料カウンセリングがいいなと思ってくださった方は契約して、それを契約してサービスを受けるというのはありかなと思います。僕がいつも無料カウンセリング、無料カウンセリングって言ってる理由は、無料カウンセリングって相当レベル高くて、で、この2つ、プログリッドとイングリッシュカンパニー、この2つの会話スクールはもう特にいいんですよ、この無料カウンセリング。 なので、無料カウンセリングだけ受けて、えー、サービスを受けないっていう、まあ、その方法もやっぱりあるわけですよね。実際にサービスとして自分が納得しなければ、えー、購入しなければいいわけであって、そういうふうに無料のカウンセリングを受けることによって自分の弱点を知って、それを自分で克服できるんであれば自分で克服して、あこれだったら英会話スクール通って勉強した方が得じゃないかなと思った時に契約すればいいんで、そういうふうに使い分けをするというのがポイントになってくるというところで、イングリッシュカンバイン 僕はお勧めしています。で、実際に、えー、教育えー、受けてみた。無料観戦を受けてみたんですけど、あの勉強が超いいんですよ。で、僕実はあの英会話スクールだとかセブ島の語学学校だとか。 いろんなところに取材に行っていろいろと見てるんですけどももし僕が今英語を勉強できてなくて英語をしゃべりたいと思ってるんであればこの2つですねプログリッドかイングリッシュカウこれだけに行くかなとで特にお金がない場合は無料カウンセリングで一旦受けてあこういう実力なんだなっていうふうに俯瞰して自分でひたすらやってでお金がたまった時にそこに受けに行くようなことをするのかなと僕は思ってますで何が英会話スクールい い, かっていう やっぱり自分で勉強した時って落とし穴に落ちるんですよね。で例えば義務教育の中で文法長文とかあとは単語帳っていうふうにひ、えー、たすら読み書きについて勉強したにもかかわらず英会話の勉強してないんで会話ができないというようなのと同じような感 英会話に特化した勉強ってやっぱり教えてもらってないんで何をしたらいいかわからないっていう人がいっぱいいるんです僕もその一人で何していいかわからないけどどうしたらいいんだろうと思いながらひたすら英単語帳を勉強して暗記してで全然ずっと勉強したので喋れないとでトイックの勉強したらいいもののでトイックの勉強したけど英語の 話す教育じゃないんで全然トイ i クの点数は上がっても会話はできないっていうような状態があったりしたんですよねそういう風にやっぱりトイ i クを勉強すればイコール英会話できるかって言われたらできないじゃないですかそれと同じように会話の勉強をひたすら弱点を抑えて教えてくれるのがイングリッシュカンパニー で, でしかもその英語を話す方法をもうむちゃくちゃ科学的な根拠を第2言語 習得論っていうのがあってですねその習得論に基づいてしっかり教えてくれるんですよでしかもマンツーマンでやってくれるそこによって自分が何がダメなのかどう勉強すればいいのかあとこの勉強をどれぐらいの期間どれぐらいの頻度でやればいいのかっていうのをもう一人一人に徹底的に教えてくれるのがマンツーマンスクールになりますでその中でも僕が言った2つここを押さえておくといいのかなと2つのスクールですね 押さえておくとすごくいいのかなっていうので今日は進めてみました。で、何がいいかって言うと、第二言語習得研究っていう研究に基づいた科学的根拠のある英語の話す。勉強の方法を教えてくれることです。これ何かって言うと、第二言語習得研究っていうのは、第二言語として勉強する人がいかにして、効率よく勉強すると喋れるようになります。よっていうところを研究された学問になります。 例えば僕が日本語しか話せないネイティブだったとして英語を第二言語として勉強するというと時に実際やっぱりそのネイティブ例えばトリリンガルとかバイリンガルの人ってもともと 現地で育って日本語も英語も例えば奥さんがアメリカ人で旦那さんが日本人 で, で両方の言葉を聞いておいてで両方喋れるようになりました自然に喋れるようになりましたっていうのがバイリンガルですよねそれとは違ってそれとは違って 第, 第一言語として日本語を勉強してでちょっと成長した後に例えば10歳とか11歳とかなった時に英語を第二言語として勉強する時に 実際どうすれば効率よく勉強できるのかをしっかりと研究されているのが、第二言語習得論っていうのになってます。これを基づいて、これに基づいて英語をあの教えてくれるのが、このえ有志過去になるんです。それがやっぱりもうしっかりしてるんでもうね。もう僕ら素人がとりあえず勉 強, 勉強すればいいんじゃない？か、 形でとととかか文法とか覚えるのとは違ってしっかりとした根拠のある方法をマンツーマンで教えてくれるのがイングリッシュカンパニーということになります。なんで僕はお勧めしてると。やっぱり下手なサービスは紹介したくないんで一番いいなと思った商品だけを紹介していくんでそういった意味でイングリッシュカンパニーとプログリットいいんじゃないかなというところです。で実際僕が体験したレビューこちらにあるんですけれどももういろいろとあります。で このイングリッシュカンパニーのおすすめの部分は何かっていうと、ザ・コンサルタントっていうあの新しいサービスがあるんですよ。これが結構リーズナブルなんです。リーズナブルなんでここを僕はおすすめしています。プログリッドだとかマンツーマンスクールって結構いろいろとあるんですけども、なんかね、1年間で100万円かかったりするスクールだとかもあるんですよ。そうなってくるとちょっと1年間も通えるか分かんないしっていう風になるじゃないですか。それとは違ってリーズナブルに 言語習得論を身につけながらしっかりと教えてくれるっていうのがこのザ・コンサルタントインディッシュカンパニーのザ・コンサルタントになりますでリーズナブルでなおかつ、えー、結果も出せるっていうところを見ると他の学校英会話スクリールも断然いいのかなというところですねで安いんですけれども、えー、どれぐらいかっていうとなんとあの月額8万円ららいからいけますあ8万もするんだっていうふうに思った方もいらっしゃると思うんですけどもマンツーマンの英会話スクリールって結構高いんですよね 1ヶ月で40万ぐらいかかったりとか、1ヶ月20万かかったりっていう風に、えー、結構相場としては高いです。高いです。ただ、ただですよ、えー、無料のカウンセリングがあるので、その無料のカウンセリングを受けて決めるっていうのは、えー、ポイントになります。結構高いんですよね。なんで僕も受けてないんですけども、無料のカウンセリングだけは受けてほしいと僕は思っています、えー。なんで僕が説得できるところは、えー、無料のカウンセリングは超おすすめなんで、ぜひぜひ受けてください。で 40万円とか20万円とか8万円する本サービスは実際にいいと思った方だけ受けてくださいもう本当に<笑>もうねこれ PR の動画じゃないんで全然僕は本音を言えるんですけれども正直もうね自分がいいと思った時だけ契約してくださいであの、ね、無料で受けるからって言って強制的な勧誘があるとかっていうのは絶対ないですないんでそういった意味で自分がいいと思った時だけ受けるというところを徹底してくださいこれはおすすめなんで無料のやつは絶対受けてほしい。 で本当に僕も、ね、あの英会話を勉強した時にすごく悩んだんですよ。何したらいいんだろうとか、これって本当に合ってるのかなというふうにめちゃくちゃ悩むんですよね。例えばこの1冊を勉強したら本当に身につくのかとか、でこの1冊に3ヶ月かけて、例えば瞬間や作文を3ヶ月勉強したからといって本当に英会話できるようになるんだろうかというふうに結構不安があるんですよね。で3ヶ月棒に振るんじゃないかなというふうに思ったりとかした時に。 そういった悩みを解決するためにこういった無料カウンセリングに行ってで自分のウィークポイントと自分がやるべきことを徹底して知るというところは絶対やった方がいいからということで今回は無料のカウンセリングマンツーマンスクールをおすすめしてみました実際やってみるとやっぱいいんですよ僕は本当良かったと思いますもう忖度抜きでやっぱりいいと思ってるんでそういった無料のカウンセリングはぜひ受けてください なのでね、これ PR 動画ではないんで、ぜひぜひ自分の気持ちで決めていただければなと思いますえ。よかったらですね、僕のブログを概要欄に貼ってるんで、よかったらそこから飛んでいただいて、僕のブログ の,、ね、そのレビューを見ていただいて、あなるほど、こういう風になってるんだとか。 よより詳しいい話はまとめてててかったら見てみてください今日はですね、えー、英会話今年こそは英会話を勉強するとき何したらいいのっていうのでマンツーマン英会話スクールを紹介してみました別の動画でもプログリッドっていう、えー、スクールを紹介してるのでもう僕の中ではこの2つかな2つの英会話スクールが今のところもう2020年前半でいくともうこの2つは2強かなというふうに思ってますよかったら行ってみてください、えー、というわけで今日の動画いいなと思って